それでは、ただいまよりトークセッション1バイオサイエンスデータベース10年の軌跡とこれから第一部を開始いたします登壇者の皆様をご紹介いたします株式会社ヒューマノーム研究所代表取締役社長瀬瀬純様医薬基盤健康栄養研究所 AI 健康医薬研究センターセンター長 大阪大学タンパク質研究所教授、水口健治様、情報システム研究機構、国立遺伝学研究所教授、黒川健様、NBDC 統合化推進プログラム研究総括、九州大学大学院医学研究院教授、伊藤隆でございます。 NBDC 慎吾俊幸でございますそれではここからの進行はファシリテーターの慎吾さんにお願いしたいと存じますどうぞよろしくお願いいたしますあの慎吾と申しますよろしくお願いいたします本日のファシリテーターを務めさせていただきますこのトークセッションではバイオサイエンスデータベース10年の軌跡とこれからと目打ちまして NBDC のこれまでを振り返りつつ 今後のあり方について議論をいたします開催の挨拶にありましたように NBDC は来年の3月をもちまして満10年を迎えますこの10年でデータベースの整備と活用促進という観点で NBDC が何ができたのか何が課題として残っているのかあるいはこの10年研究データを取り巻く環境が国際的にも様々変化する中で我が国として NBDC として新たにどのような対応が求められているのか あるいは変わらずに推進していくべきことが何なのかということを議論していきたいと思っております特ークセッションは2部制で今これから第1部となります第1部では NBDC に深く関わってくださっている先生方にお集まりいただきました黒川先生水口先生先生のお三方からそれぞれ10分ずつ話題提供いただきまして その後伊藤先生を交えましてご登壇者の皆様と意見交換をしたいと思っておりますそれでは最初の話題提供について、えー、黒川先生からお願いしたいと思っておりますロ川先生どうぞよろしくお願いいたします 皆様こんにちは。国立遺伝学研究所の黒川と申します。画面見えておりますでしょうか？じゃ、よろしくお願いいたします。話題提供ということで、私はあの現在も nbdc の統合化推進プログラムをあの受託しておりますので、まそこで開発をしているマイクロオブディービードット。jp に関して少しあのえっと。 お話をさせていただくとともに、まあ、これからどういう風に、えー、と歩んでいくかというところも、あの少しお話しさせていただければなというふうに思っております。どうぞよろしくお願いいたします。でまず我々が開発しております微生物統合データベースマイクローブ DB.JP でございますけれども、まあ、微生物は地球上の至るところに存在して、まあ、環境と密接に関与しております。従いまして微生物研究というのはバイオ分野のみならず、他の多くの分野とま連携が可能な分野でございます。 で多様な研究分野においてマイクロバイオーム、メタゲノム研究が加速度的にま進展しておりまして、まあ、バイオ分野におけるデータだけではなく、環境のデータや地球科学のデータなど、まあ、多様なデータを統合的に解析する必要があるようなま研究分野になっているわけです。まあ、そこで我々のマイクロブディビドットジェ自体はですね、まあ、専門家、要するにバイオの専門家のみならず、えっと非専門家もですね、この微生物のデータ、あのゲノムデータやメタゲノム情報をま容易にま活用できるようなデータベースを目指してこれま。 開発で運用しております。でまあ、統合化されたデータをどのように渡り歩いて、どのようにまあ新規知見を得るかまあ、す。なわちデータサイエンス研究手法をまあ我々の方で提案してきているわけでございます。で、これがあのマイクロオブディビドット。jp ですけれども、まあ詳しくは本日は説明を割愛させていただきます。 でまあ我々のデータベースの中身の大きな、えっと、重要な位置を占めているのが、マイクロバイオム研究の中でもメタゲノムデータになります。でこのメタゲノムで研究ですけども、これは人メタゲノム研究で大きく、えっと、進展してまいりました。でそもそもの始まりは、まあ、大体2004年頃ろに、まあ、クレイグ・ベンターらがです、ね、海洋メタゲノムの解析を報告した、まあ、これが最初でございますで。その後2004年にはです、ね、米国 欧, 欧州とかでまあクローズドのミーティングが盛んに開催され、 その後と2007年にようやく13人の腸内最近その比較メタゲノム解析これが世界で初めての報告になりましたけれどもこういったものが出てきたわけですでクローズのミーティング2004年ぐらいにずっと行われてて私もよくヨーロッパに呼ばれてましたけれどもこういったワークショップが開催されてやはり2004年の段階からですねすでにバイオインフォマティクスなんとかしなきゃいけないねと。 でまあ、どのようにえっと知識を貯めて、まあ、そこからどのようにまあ知識を引き出してくればいいのかということを徹底的にまあ議論するというようなクローズドセッションがまあずっと開かれてまいりましたで一方日本ではどうだったかというと、まあ、2004年のです、ね、品川駅の、えっと、駅前にあるこの某ハンバーグ屋さんがございますけども、まあ、こういうところにごにょごにょっとこう関係者が集まってなん、ね、とかせなあかんのちゃンんということで、まあ、えっとやりましょうということでやりましたところが残念ながらです、ね、全くグラントを取ることができませんでした要するにえっと皆さんから ですね、あのいや人のうんちのメタゲノムをやりたいんだよということを言っていると、まあ、メタゲノムじゃなくてクソゲノムだなというふうに、まあ、しょっちゅう言われ続けてです、ね、そんなものに金が出せるかということで、えっと、苦労しましたところがですね唯一、えっと、お金を出してくださったのが JST でございますきょう JST の、えっと、講演会だからこういうふうに言ってるわけではございません あ, のありがとうございますそれで j s t バードというもので、えっと、受託をさせていただきまして、まあ、メタゲノムをどうやって解析をすればいいのかということを、まあ、研究をさせていただきました でこれ、当時 の, あのヒアリングの時のスライドでございますけど、今のスライドとほとんど変わりません。えっと、変わっているのは、例えば、ここの辺がですねバクテリアゲノム、当時400種類ぐらいしかまだ出 て, こ な, か出てなかったので、まあ、非常に面白いスライドだなと思って持ってきましたけれども、まあ、こういったものです。で、この、えっとえっと、研究費を受けまして、我々の方でこのメタゲノムの比較解析というものを重点的に行って、まあ、2007年に論文を世界で初めて出すことができたわけです。 でこれであと分かったことは何だったかというとメタゲノム解析の真髄ってどこにあるのかというとです、ね、実はメタゲノムデータっていうのは配列情報を持った表現型データであるということが、まあ、初めて当時分かったんですねであのそんなもの当たり前じゃない方今時の方は思われるかもしれませんけれども当時はまあゲノムが主流の時代だったのでなかなかこういう思いには至らなかったわけです。でそここでで何何かかにに着想さされれるなと何かに似ているななととと似てていい思ったたののがやはり大、えっと、大阪大学で開発ボボデディィーマーマーマッッププヒュン といいうデーータベースでございますでこれとまあメタゲノムってひょっとしたら似てるんではないのかなというふうに思い立ったわけですね。まあ、そこからえっと実はデータベースっていうものの作り方が変わってきました。で、えっと、データベース自体はですね結局表現型で あ, るであるということをまあ第一にして、まあ、例えばですねヒューマンメタボディーマップ、まあ、ここにメタを入れただけなんですけどメタボディーマップという形で人の体のどういうところにバクテリアの遺伝子がどういうどういうバクテリアの遺伝子が どれぐらいあるのかっていうようなことを表示できるようなデータベースに変わっていったわけですでメタデータによる検索をしなければいけないでこういうことをやるためには徹底的にメタゲノムデータをアノテーションしなければいけないわけですねでっていうところも取り組んできたわけですでまたさらにブラストって、まあ、皆さんもよくご存知だと思いますけれどもこれもですね実はメタゲノムデータに対するブラストなんですけれども配列相当性に よってまあ環境を検索可能にするというようなえっとえっとブラストでまあボディブラストと名付けました。要は皆さんが見たい遺伝子をえっとブラストの中にまあ入れていただくとえっとどういったボディに存在するのかっていうこれまさにボディーマップですけれどもこういったものを表示してくれるというようなえっとソフトウェアを作ってきたわけでございます。でその後えっとマイクロバイオームはまあ皆さんよくご存知の通り爆発的な勢いでえっとデータ数研究数を伸ばしてまあいるわけです。で今時はですねもう二百三 30万サンプルぐらいは公共データベースに入っているという状況になっております。でこの状況なんですけども実はこんなことはですね我々20年ぐらい前からずっと分かっていたわけですねそのクソゲノム呼ばわりさ れ, やされていた頃から分かっていたことです。で現在、まあ、第2期のスマート SIP で、まあ、スマートバイオ産業の農業 基盤技術においてもですね人の健康あと食品農業からの排水処理に至るまで、まあ、全ての研究の共通も項目は微生物になっているわけですねですなわち微生物情報は、まあ、あらゆる分野の融合のバックボーンになる極めて重要な情報であるとでこのことはまあ昔から分かっていたわけですでこれ昔のスライドを私持ってきましたけれども、まあ、2004年私はまだ 7,000 単体にいる頃ですけれどもまあ実はあの えっと、その頃にです、ね、このに地球データベース構想という、まあ、とてつもない、えっと、バカな構想を思いつきまして、まあ、こういうものを携えてです、ねえっと、いろいろなところにお金ちょうだいお金ちょうだいって言いに行ってたわけですね。 であのこの時はです、ねまあ、微生物とまあ化学物質、まあ、こんなものがまあえっと世の中の基盤になるので、まあ、これらを全部蓄えていって連携させていく地球データベースというものを作っていけば、まあ、それが次世代産業界の基盤となり得るだろうということを考えていたわけですでまあえっと何をするんだっていったらもう徹底的にもうマイクロバイオーム研究をいろいろな環境でぜ全部やっていきましょうということをやっていましたでまあそのことによってえっとあらゆる分野にですね、まあ、えっと波及しますよと こういう統合データベースというものはあらゆる分野に使うことができますよということを主張してきたわけです。でま あ, あのその後もうちょっとスライドきれいになってますけれども、まあ、21世紀の人地球が抱える問題って、まあ、ここに書いてあるような問題点を想定して、まあ、こういう研究分野が成り立ちますねとでそういったものを全て蓄えていくと情報立脚型社会っていうものが出来上がるだろうとこれまさに今でいうとこの SDGs なわけですね。でこううういいいったたものがでできるだろうというふうに考えていたわけです で何をしなきゃいけないかというとまあ徹底的に日本国土の情報化デジタル化まあ今えっとよく言われてますけどこういうものをやらなければいけないでその基盤となってくるのはあくまでも統合データベースであるということですでえっと東郊大その僕た私東郊大の方に移動しましたけれどもまあそこでですね早速2011年にこの学長にわがままを言いましてですねこの地球データベースセンターというものを作ってくださいということでまあ作り上げました。 でこの microbdb.jp のバージョン3の完成に至るということになるわけでございます。で microbdb.jp のこれからに関して少しお話をさせていただきますけれども、まあ、相変わらずあのマイクロバイオーム研究あのどんどんどんどん発達してきていまして、まあ、調査のメタゲノム解析とかシングルセル解析あとゲノム合成など、まあ、新たなデータが加速度的に今算出されつつあります。で、まあ、より多様な環境におけるマイクロバイオームデータも算出されてきています。 したがってこういったデータをもうどんどんどんどん入れていかなければいけないですね、また、えっと、運用システムをじあの持続的に稼働させるようなことをやっていこうとしているところであります。でまた重要なことは、ですねそれらデータをまあ包括的にえっと活用するような分野の開拓、あらおよび新たな、えっと、解析手法の開発が必要になるだろうということで、まあえっと、microbeDB.jp はインフラの一部としても今後、機能していくだろうというふうに考えています。 でまあ、これも大昔作ったえっとスライドで言葉が若干古いですけれどもやはりまあこういういろいろなえっと自動的に出てくるような分析データこういったものをデータベースを介して、まあ、それに基づいて比較をすることでいろいろな分野で構築することができると、まあ、こういったえっとシステムですねこういうものを考えて基盤を構築していかなければいけないというふうに考えていますでまあこれを今我々のところで進めているんですけどもやはりえっと企業さんと一緒になってまあこういうところをやろうとしています。でこれは、えっと トヨタ自動車さんですけれども、富士の裾野にこういう町を作るぞということをぶち上げておられますけれども、こういったところでもご一緒していくことができればなというふうに思いまして、今のところ、この間、日系バイオテクに取り上げていただきましたけれども、このようなことをやって、バイオとはあんまり関係ないんですけど、建築の業界で今、いろいろと我々のデータベースを使うということをやっていただいているところでございます。 で私からのメッセージですけれどもバイオサイエンスデータをま解き放ち、まあ、この解き放ちというのはま生命科学分野の、えっと、これまで生命科学データというのは生命科学分野のためのデータだったんですけどそうではなくてそれらをさまざまな分野多様な分野に対してま全部開いていくことができればなというふうに考えています。 でまあ、あのお題を、まあ、いくつか今日はいは頂いてまして、まあ、これであの最後にこの3つをしゃべって最後にしたいと思いますけれども、まあ、このようなお題を今回頂 い, いておりますで例えばデータベース整備の重要性ですけれども、まあ、専門分野においてはです、ね、専門性の高いデータベースというのは非常に有用なんですけれども一方統合データベースというものはです、ねまあ、あの専門分野のみならずです、ね、こういう学際領域研究であるとか融合連教育連領域研究あと進学術領域にとってま極めて重要であろうと。 でまた、えっと、データの意味付けというものは必須になるので今後も続けていかなければいけないで将来的なユーザーインターフェースは失って、まあ、インフラ化していくだろうというふうに思われます。で目標設定による異分野融合研究の必要性ですけれども異分野融合って簡単に皆さん言うんですけども真に融合するのは極めて困難なんですね。というのも専門家の先生って専門の、えっと、研究が主なので、えっと、融合研究のところってないがしろになっちゃうんですね。 でえっと、融合研究を真に進めるためにはです、ね、専門家を主たる研究から引き剥がしてです、ね、縛りつけてでも融合領域研究に専念させる必要性があります。でこういったことができない限り融合研究領域ってなかなか進展しないんですね。でもう一つ進展の仕方は何かというと一人学祭です。 でこれは人に任せるのではなくて自分で勉強するということですね。でバイオインフォマティクスの研究者っていうのは、まあえっと、生命科学と情報科学を両方理解していますね、まあ。それと同じようなことをやっていかなきゃいけない。で余談ですけれども真の融合分野っていうのは評価することがすごく難しいんですね実は。あの専門家がいませんから、まあ、メタゲノムクソゲノムと言われてきたので、まあ、こういったことですございます。であと最後ですけれども、えっと、インフォマ人材とデイビー人材の育成ですけれどもこれに関して、えっと、少し小話を用意しました。 で私、さまざまな委員会等においてです、ね、よく突っ込まれるのはです、ね、バイオインフォマティクスの人材育成どうなってますか、ちゃんとできていますかということをよく言われます。でそういったときはです、ね、大変失礼なんですけれども、もし先生の研究室のポストが空いたときには、バイオインフォマティクスの研究者を採用してくれますかというふうに、まあ、質問に対する質問でお答えするという失礼なことをやっています。でさらにです、ねえっと、外国人にです、ね、例えば外国人研究者を増やすにはどうすればいいって聞いたことがあります。そうすると いや何言ってんの外国人に雇用すればいいだけだよねっておっしゃいますでじゃあ女性研究者を増やすにはどうすればよいって聞くと女性研究者を雇用すればいいんじゃないっていうんですねじゃあこの人材育成っておっしゃいますけども人材育成するんだったならばバイオフマフティックスの人材とかデータベース人材をえっと雇用すればいいとそれだけの話なんですね要するにポストを大量に用意してくれればそれで十分この分野は育っていくだろうというふうに考えています以上でございますありがとうございました 黒川先生ご発表ありがとうございましたいろいろ伺いたいことはありますがまずは我慢いたしましてまずは皆様方の話題提供させていただければと思います続きましてえっ、ー、と水口先生どうぞご発表をお願いいたしますはい、ご紹介ありがとうございました医薬経営研半大タンパク研の水口健二です私たちは医薬経営研として NBDC ともずいぶん長い間共同研究させていただいています でその一番初期の段階でここにあります創薬疾患研究のためのまあ横断検索 SAGAS というものの開発を行いましたで、まあ、もう10年近く前のことなんですけども、まあ、当時からやはり一般的な検索サービスとして Google などというものが存在していましたでその中でじゃああえてこういう横断検索何のために作るのかということで一、まあ、つ私たちがまあアピールしたところで この専門の用語についての辞書というものを持っていて同義語展開ができるすなわち例えば商品名で薬の名前を入力したときにちゃんとそれを一般名としての学術的ないろんなウェブサイトについてもヒットしますというようなところを言ってきましたで今日いろんな先生方から多分後半なお話あると思いますので私の方ではすごくまあすごく シンプルなメッセージを一つだけお伝えしようかと思ってこういうスライドを用意しました。まあ、今の同義語の例にもあるんですけれどもこのデータベースを作ってさらにそのデータサイエンスに展開していく、まあ、私が一番重要な一つと考えているこのまあオントロジーと呼ばれるその知識をまあ表現する時のまあ体系のまあ概念をどうやって定義するかしっかり定義することで、まあ、それなかなか難しいので、まあ、そこの体系化までいかなくてもまあせめて 何らかの知識を記述する際の要素にちゃんと ID をつけましょうというメッセージですでこれまあ当たり前のことでないよう今更というふうにまあおっしゃるかもしれませんがこれなかなか今でもできないしここをきっちりやっていくといったところは今後もすごく重要じゃないかというふうに思っていますで、まあ、残りの時間ちょっとその NBDC との共同研究の中で、まあ、なぜこういうところをあえて強調したいかといったところも少しご説明します 先ほオーダ断検索の後にここにありますように私たちの研究所で作ってきたこれはトキシコゲノミクスと呼ばれるまあ遺伝子の発現プロファイルからまあいろんな化合物の毒性を予測しようとそういう大規模なデータベースがありますでそちらをあ他のデータと統合できるような形で RDF 化をしようといったところをやってきました。 で今日このデータベースそのものについてはご説明いたしません。RDF についても特に説明不要かと思いますで。ある一定の仕方でデータを記述するといったところです。でこういったデータを記述しておけばいろんな複数のデータベースの間のデータを統合的に取り扱えるようになるという非常に魅力的なことになります。 ただ、まあ、その前提としてですね、まあ、ここにありますように、えー、例えばあるデータベースの中の、えー、プロテイン2と呼ばれているものが、えー、別のデータベースの中の、まあ、プロテイン2と、まあ、同じものですと、まあ、これ、グラフで表現したときに、まあ、この濃度がちゃんと共通するものであると、そういったところが認識されていないといけないです。で、それでないと、こうやってグラフをどんどんまあつないでいくということはできないと。 タンパク質にちゃんと名前が付いているんだけれども他のデータベースで本当に同じものか、まあ、なかなか判定ができないでそこのところがしっかり判定できればちゃんと理想通りこういった大きなグラフができると、まあ、こういう話になりますでタンパク質であるとか、まあ、遺伝子に関しては今かなりその ID っていうのがしっかりつくようになってきたので、まあ、こういったところはだいぶ理想に近づいてきているというふうな見方できるかもしれませんししかし まあ、生物学のデータの中でいろいろたくさん他の種類のデータがあってそちらに関してはなかなかまだその ID がちゃんとついていないというのもたくさんあります。これはまあその後、まあ、最近になってた NBDC との、えー、共同研究の延長として我々が作っているうう DRUMAP と呼ばれるまあデータベースについてもまあ RDF 化しましょうということをやっています。でこちらは、えー、薬物動態と呼ばれる分野のデータベースで薬やまあ開発の化合物などが 私たちの体の中でどういうふうに分布していくか肝臓にどのぐらいいくのか心臓にいくのかで代謝されやすいのかどうかでそれがまあ最終的にまあ薬の良し悪しを決めるのに非常に重要であると、まあ、そういったのをまあデータベース化したものですでこの辺りになってきますと単純にその遺伝子やタンパク質の ID というだけではなくていろんな他の種類の実験を扱う必要がありますで左側、まあ、こちらは一例としてある化合物が 体の中で振る舞うときにどういった特徴を持っているかい様々なこの薬物動態に関係する実験のデータというものがま公共データベースに存在しているで、そういうことを示していますただそれがどういう実験の条件で取られたのかどういう単位でどういうパラメータの名前を付けられているのか実はそのあたりは結構整備されていなくてま一見同じ名前で呼ばれていてもま単位が違っていて実は実験の条件が違うと で, ですからここはまあでそれぞれ小さいデータを組み合わせてちゃんと大きなデータにするってことはできないでこの中でもなかなかまあやっぱりきっちり ID がついていないといったころは根本の問題だというふうに考えていますでまあ実際こういったところを現状は専門家が論文を見てしっかりキュレーションするっていうことによって確かにその後の機械学習などの予測モデルを作っても予測精度が随分違ってくるというようなところも我々示してきました で今後ですね、まあ、このような医、えっとまあ、薬品等の開発においてもいろんなデータをやはり構造化していくといったところは重要でこちらは半大タンパク犬の、えっと、長内穂子さんからのスライドを次の2枚お示しします。で今、まあ、製薬企業やほ、まあ、他のいくつかの、えー、アカデミアと一緒にこのような医薬品に関する情報、まあ、すでに、えーまあ、インターネット上でコーチになっているけれどもなかなか、えー、構造化されてなくて。 AI 等の学習用のデータとして使うには非常に難しいとそういったものを RDF などを使って共通に使えるようなものを作っていきましょうという試みが始まっています。こここのの中でもやはりこの オントロジー等で標準化することで、まあ、いろんな種類の、まあ、添付文章それからインタビューフォームと呼ばれるこれはまあ日本に固有の医薬品の、まあ、説明に関するような文章ですけどこういったものを統一的に扱って、まあ、機械学習等のデータセットを作っていくでこの辺りもやはり基礎になるところが、まあ、ID じゃないかというふうに考えています。 でこちらは2年前のこの統合の日のシンポジウムで私がお話しさせていただいたときに扱ったスライドの1つですで。また別の例でこれターゲットマインという私たちのグループで作っている創薬支援のための統合データベースでこちらにはまあ疾患の名前と遺伝子との関係づけがいろんなまあ公共のデータソースから解析できるような機能を入れています。 ただ、この疾患の名前といったところも今、いろんな ID の体系がありますけれども、まだなかなか統一されていなくて、バラバラであると、そういう状況を2年前、お伝えさせていただきました。それから最後は、先ほど、黒川先生に腸内細菌の話がありましたけど、やはりその表現型の方ですね、こちらもわれわれもマスカっていますが、やはりいろんなこほう等研究で、表現型の用語っていうのはバラバラであると。 ここういったところまだまだ遺伝子、タンパク質と違って統一された ID がついていないのでこの辺をじゃあどうやって扱って複数のまあいろんな研究からより大きなデータを作ってまあ検証していくあるいはま学習データセットを作るそういったところがなかなかできないといったところも我々もまあ独自に試みていますし、まあ、やはり黒川先生たちとも連携してより大きな範囲でこういうのをやっていくというところが必要かと思っています。 で最後、このえっとシンポジウムの趣旨で今お話したような話っていうのは一般的にあまりそのインフォマティクスというよりはまあむしろデータサイエンスデータベース開発といったところでまあ議論されるかなと思っていますですのでまあ必ずしもインフォマティクスと呼ばれるところがこういうデータベースの人材とまあ一致していたいという状況があるんですけどやはりそこを私たちはまあ両方まあ問題意識を持って人材もえ 育てていくし、まあ、実際その研究していく必要があるというふうに思っています。で、まあとで議論あるかもしれませんがやはりいろんな課題があります今日非常にシンプルな ID の話だけでしたがそのような技術的なところ以外にも、まあ、制度上の問題そもそもデータが出せるのか出せないのかそれからまあ制度枠組みとしては出せても結局そのデータを作るコミュニティの監修でなかなかデータが出てこない。 そういったところをまどうやってクリアしていくのかという問題がありますで一方で今日ちょっとなかなか具体的な資料をお見せできないくて残念なんですけどこのようなデータ公開それからま長期的な維持について非常に各方面から 強い期待があります各方面っていいますのを例えば私たちいろんなプロジェクトを行っていく中で政府の機関ですね厚労省であったり内閣であったりそういったところいろんな委員会であるとかさまざまなところでこういったデータを公開して共有できるような枠組みをぜひ作ってほしいと。 いうこと言われていますそれから私たち独自にまあ企業等に調査を行ってもその産業界の中でもこのような枠組みについてのまあ期待というのは非常に高いものがありますこれをもって私の話題提供を終わらせていただきますありがとうございました水口先生ご発表ありがとうございました 続きまして最後の話題提供になります。せ、え、せ、ー、先生どうぞよろしくお願いいたします。はいご紹介でございます。広、え、島、ー、の研究所のせせと申します。よろしくお願いいたします。とバイオマサイエンスデータベース10年の軌跡とこれからということで、えっ、ー、とコル先生、水口先生はちょうど NBDC とあるいは DBCS、CLS と一緒にえとやられてきていることが多いと思うんですが、僕は実際にはえっ、ー、とここのえっとグラントで 何かやっているというわけではなくて、アドバイザー側で、やんやんやんやんと言わせてもらっている立場にあります。その前はデータベースを作っていって、例えば酵母の遺伝子破壊をした写真のデータベースであるとか、ゲノムに関連する、ちょっとさっき、ボディーマップの後ろ側の一部とか、作っていました、そういうようなデータベースの作る方をやっていたんですけれどその先はずっと解析をしているような形になっています。 でえっと、我々の会社自身はあの、まあ、こういったライフサイエンスの情報をうまく生かしてそれで世界社会に還元していこうということを目標としています。でえっと、まあ今日はえっと実際にこの NBDC 含めて自分の経験の中からと含めてえっと少し解析側のお題提供させてもらえればというふうに思っています。えっと、ライイフサイエンス データベースが入らないライフサイエンスというものは山ほど今までもやられてきたというふうに思うんですけれどそれは仮説からスタートして検証実験そして発見へとつながる一般的なライフサイエンスというふうに思っていますで一方でそのデ ー, タデータベース整備の重要性という意味ではその まあ、あのこの10年今ここに出した本は、えー、とジム・グレイの本で、えー、とマイクロソフトの、えー、と研究員だった方で、えー、と今もう亡くなってしまったんですけれどあの2005年かな4年かなの本ですフォ、えースパラダイムというふうに書いてあって、えー、とこれこそデータを先導にしてデータから新しい発見を導こうという話で当時もジム・グレイは、えー、とデータを重要視したサイエンスとしてライフサイエンスあとはもう一つは宇宙科学。 この2つはデータがとにかく出てくるからデータを中心にしてスタートしていこうという話を2004年ぐらいの時にすでにして言いましたところがまあ今でもその状況はあまり変わっていない状況なんですけれどじゃあ科学は進展しなかったかというと科学は進展していてそれでもやっぱりデータベースは求められている何が大きな違いかなというふうに考えると今の生命科学というのはより複雑な現象解明が求められているというふうに思っています 例えば GWAS ゲノムの情報を読んでそしてどこの領域が疾患に関連しているかということを探しているわけですけれどそれは単一の遺伝子だったり単一のスニップだったりそういうシンプルな生命上の違いがフェノタイプに影響を及ぼすということを見ていたわけですけれど例えば見たいのは糖尿病であるとかあるいは精神疾患であるとかそういうのより複雑な疾患になってくると現象は複雑になって そのデータはさらに必要になってくる、なのでデータベースをどれだけ整備をしてもさらにデータが必要になる、そういう形になっているというふうに思います。で、この状況が困っているのは別に生命科学だけではなくて、世の中では今 DX、デジタルトランスフォーメーションといわれますけれど、まさにこの業界以外でも、会社さんもどんどん困っているわけで、生命科学だけではない、ただやっぱり生命科学もやはり困っていて、そして生命科学がいかに汎用の科学になるかというところにチャレンジであるというふうに思っています。 こういった話はあちこちで叫ばれていて例えば左側のはザ・エコノミストですけど例えばこのオイルというものが今までは重要な要素だったんだけれどこれがグーグルやウーバーやアマゾンやみたいなところになってくると情報というものがまさにオイルの代わりであるとかあるいは右側は IBM のページから持ってきましたがこういったデータというものを貯めていく、まあ、データレイクというふうに言いますけど貯めていくということが重要なんだけれどそこからさらに活用していくことは重要だよね。 いうふうに言言っっててていいいたりとととか、まあ、どこここの業界でも同じようななが常ににわれていることになっていますそうすると生命科学では、えっとまあ 実, 験まあ、実験に限らず論文からの抽出であるとかあるいは画像とかいうものも含まれますけれどさまざまな実験からさまざまなデータベースが出来上がってそしてそこから頑張って仮説を生成して検証実験するというようなそういう流れが見えてくるように感じております。 これが本当にいいのかなというふうに考えるんですけれどこのデータベースから仮説を生成するときには何かしらのツールやあるいは人の頭が必要なわけですけれどその多様な実験を対象とする生命科学においては常にそのデータに対応するツールというものが えー、と細々としてしてまう例えばゲノムブラウザーであればゲノムブラウザーの中の配列の中身が見たいのかプライマーのくっつくところが見たいのか何が見たいのかみたいなものも違ってきますし創薬に関連して言えば、えー、と薬のバインディングサイトが見たいのか立体構造が見たいのか企業が見たいのかみたいなそういうような一つのことをとっても山ほど応用があるわけですねそうすると本当は情報科学者としては、えー、と生命科学のマイクロソフトオフィスみたいな そういう、えっと、何でも使えますよ系のものを作りたいんですけれど、えっと、作りたいにしてもすごくもの事 が, がバラバラになりすぎてしまっていて全然共通化しようがないとデータベースも共通化できないし目的も共通化できないしなかなか困ってしまうなというふうに、えっと、いうのがずっと考えているジレンマですでも一方で良、えっと、くも悪くも今の生命科学の実験ってものが実はキット化が進んでいて みんなどこからか買ってきたキットでパシャパシャと実験プロトコルに沿って実験をしているというような状況にどんどんどんどんなってきていて、えっと、ラボの中の、えっと、プロトコルというものも実は会社から持ってたキットのちょっとした改変で済んでいることも多いと思いますので、えっと、そういったプロトコル自身は実は汎用化が進んでいるのでその辺もまた、えっと、うまくやっていくとあの新しいデータベースみたいなものが見えてくるんじゃないのかなというふうに思っています。でですので、えっと、貯めるだけじゃなく のどももちろん方策からしょうしこれから先に 今, 今までのさまざまなデータベースのセマンティックスをうまく活用していくっていうことが新しい一つのファットなデータベースを作ってそしてそこに対して生命科学のオフィスみたいなものが作れてくる一つのポイントなんじゃないのかなというふうに考えていますそうすると実験をやったら全部その結果がデータベースに入って仮説になって検証実験発見という道が出来上がるわけですさてえっとここで えっと、まあ問題になるのはデータベースというのはじゃあ 誰, で誰が作っても一緒かというと実はそんなことはなくて非常に専門性が高いものだというふうに思っていますなぜならその先ほどのえっとセマンティックスを作るにしても言葉が全部わからないとセマンティックスの作りようがないというふうにも考えますしデータベースも実は中の構造はそれぞれの人がちゃんと知らないと作りようがないんですねなので今までそのとその グラントのためにと言っちゃ失礼ですけれどグラントのためにデータベースを作っしょうがないから作るみたいな先生方もいらっしゃるかなというふうには思うんですがそれだけではなくて実はそこにちゃんとした人がいないとそのデータベースはどんどん廃れていくそういうような形になっていますで本当にデータベースというものはそこにユーザーインターフェースを載せることで自然と知識が相乗効果を生んでそして新しい発見と移動できるそれが本当のデータベースであり本当のツールだというふうに思っています そうすするるととこんなな感じになると思っていますデータベース作って仮説して実験をしたらじゃあそれもしかしてデータベースに返したらもっと仮説ができるんじゃないかそんなことで自動的にデータベースに実験結果が返っていくこのシステムこそが生命科学が本当にデータベースを活用できるシステムであってこういう形になっていく必要があるそして今の AI はこのデータベースから仮説を生成するのに使われていくそういう姿が必要かなと思っています。 とはいえ実はデータが単に集まっても活用は難しいという例です。これ、アメリカの、えっと、データ語部の中にあるんですけれど、えっと、一般的な、えっと、疾患のデータで、これ81万人のビッグデータが今ここに CSV があるので、普通にダウンロードできます。今、皆さんクリックしていただければできます。中見ていただきたいんですけれど、えじゃあこれどうやったら発見につながるのという感じになってしまいます。つまり、データっていうものはデータがそこに置いてあるだけじゃなくて、やはりそこに知識が。 えっと、加わっていかないとどうしようもないので宝の山である一方で貯めていく必要はあるんですでも宝の山である一方でその活用方法はみんなで一生懸命考えていく必要があるので作る側も使う側もさまざまなことを考える必要があると思っていますですので先ほど水口先生の話にも重なるんですけれどデータベースと解析っていうものは実は人が違います同じ計算機を使うでもデータベースは貯める方解析は新しい解説を生む方です なのでサッカーでフォアーウトディフェンスみたいな形で形が違うわけです。そしたら仮説を検証してそしてデータベースで回していくというライフサイエンス側の実験も必要になってきます。でこのライフサイエンス側の実験もまた全然違いますし、えっと、計算機とも違うと。でそうする と,、えっと黒川先生言われたみたいに一人で全部できればいいんですけれど少なくとも僕は右半分の実験はできないのでどこまでデータベースや解析を持って仮説へ持っていけるかっていうことをいつも考えているところになります。 そうすると、えっと、生命科学の方からこんなことできないのって質問をわわ受けるわけですけれど、えっと、全部に対してお答えしたいんですが全部に対してお答えしていると僕らの手も足も足りなくなってしまいますのでそこをなんとかやっぱり楽にしていきたいと。 というので、いわゆるノーコード型の AI というものをどんどん今作っている状況にあります。ワークステーション版は一部発売していますし、クラウド版も今まさに進行中で、年内に何とかリリースしたいというふうに思っていますが、クラウド型の AI のものを作っていて、 でそれを使うことで実験の方がデータベースにデータを貯めてみて自分で遊んでみるそうすることでデータがいかに強いかということをえっと分かっていただくそうすることでデータベースが発展していくそういうようなえっと良いサイクルを作っていきたいなと思っていますそしてまたあのこの後半の第2部でもやちえさんが話すと思いますけれどやちえさんの方ではロボティックスをやっていると思いますロボットを情報科学者が使うそういうシステムもどんどんできてくるといいなというふうに思っていますですのでえっとこれからデータベースというものがまだまだ発展をしていて でえっとパラダイム変わってないように見えますが、実はえっと非常にえっとあの科学が複雑になっているせいでデータベースが発展したように見えるだけであって、僕は発展しているというふうに思っていますので継続していければというふうに考えております。以上です。先生ご発表ありがとうございました。ここでえっとご笑い提供三件挙げていただきました。ここからパネリストの皆様と意見交換の場とさせていただきたいと思っております。 でこれまでのお三方のご発表でデータの整備と活用という観点から皆様のご経験を踏まえてご発表いただきました黒川先生にはそのデータを活用するために統合利用するための技術開発が必要だしバイオデータの開放が必要だということをおっしゃっていただきました水口先生には創薬研究の場でデータの整備の観点からアリデー化を通じた丁寧なデータ整備によって新たな視点が得られるんだよということその実例を示していただいたように思います また、せせ先生にはそのデータ活用の観点からデータベースの役割がもっと変わっていくべきだとか研究フローの中にもっと踏み込まれていって新たなサイクルの中で実験研究やデータベースそしてインフォマティシャン参加者が揃って新たな研究をやっていけるんじゃないかということをおっしゃっていただといたように思います。せせ先生のお話にもあったようにそのデータがオイルだと。 これはやはりすごくいい日なんだろうなと思います。そのデータは生成しないと使えない、原因もそうですね、生成しないと使えないということで、我々 NBDC、これまでデータを高度に利用するための基礎基盤を整備してきたとで、この基盤を整備していつつも、また今後、データを高度に活用していくための技術開発が今求められているんじゃないかなと思います。で、えー、っと、そうですね、で最初、黒川先生にお伺いしたいんですけれども。 そのバイオデータの開放ということを、そして使いやすくあのバイオ以外の人たちにも使いやすくしていく必要があるということを言っていただきました。この開放っていうことについてもう少し詳しく教えていただけないでしょうか。のデータをどうのいうふにしていくことで開放されていくのかとか、いうことはいかがでしょうか。はい、ありがとうございます。あの分かりにくいかもしれませんけれども、あの今まあ伊見塾も先生もおっしゃったようにですね、あのやはりあのバイオデータって バイオの人はすごく分かりやすいデータなんですけれどもバイオ以外の方々ってすごく使いづらいデータなんですね。でさっきの81万人っていうデータの話もありましたけれどもあの専門外の人が見るとまあ何が書いてあるかさっぱり分からないっていう状況なんですね。でそれをやはりあの知識をちゃんとそこに反映させる形できっちりと貯めていかないとただ単にデータだけがあるっていう状況だとどうしようもないわけですね。我々メタゲノムで言うと あのいわゆる公共データベースにメタゲノムのデータがンさか入230万サンプル入ってるんですけど割と多くのサンプルがですね、えー、とどっかから取ってきたあのどっかの河川から取ってきましたでその条件どんな河川で例えば温度が何度で pH がどれぐらいかとかっていうのは全然書いてないわけですねそれは全部なんか論文のサプリメントまでたどらないと出てこないとかっていう状況になっちゃってます。そうななっていいくくとやはりもののすごく使いづらい状況になるので やっぱりそういったものがちゃんと付加されていないといけないでしょうと。だから解き放って生命科学のデータをあらゆる分野で使うようやすくするためにはそういった地道な作業っていうものを。 定期的にずっとやっていくようなシステムが生命科学の中に必要でしょうとそうしない限りは生命科学のデータっていうのはいつまたっても外に出ていかないでしょうでさらにやはりそれをですね検証するためにはやはりあの実験的にやらなきゃいければこれも節先生がおっしゃったように、まあ、あの後半の八千先生かもしれませんけれどもやはりその 機械的にそういうのを実験をしてもいいかもしれませんし、まあ、実験研究者と一緒になってですねあのそういった検証ができるっていうようなそういうい循環をですねやはり作っていかない限りはデータベースもより良いものにはなっていかないだろうとそうしたデータ の, その整備をするということについてなんというかあらゆる分野でそれを利用していくためにまあ整備を続けるこれってやはりその全分野に向けてそうした活用ができるように最初からこう どどんどんやっていくべきなのかあるいはうー特定の目的を決めてその分野で使っていただくということを目指して整備していくべきなのか、まあ、もちろん最終的にはあらゆる分野に向けていったと思うんですがいかがでしょうその方針について はい、あの先ほどあの SIP の例を少し出しましたけれども今やはりあの皆さんいろいろな分野の先生方がですねあの研究者の方々とかあの社会の方々とかがあの生命科学のデータを使いたがっていますただその障壁が大きすぎるのでなかなか参入できないんですけれどあのしたがって今すごくチャンスだと思いますで研究レベルでそれを促進していくとするならばまあ例えばですけれども例えばあの GST で先駆け っていうようよなプロジェクトがありますけでそれをですね、まあ、融合研究要するにグループ先駆けみたいなあの JSC の中にもたなんかそういうのがあったように記憶はあるんですけどグループで、えっとえっと、挑戦できるようなでデータベースを使いこなしてくださいっていうようなテーマ設定をしてあげたりするとひょっとすると進んでいくのかもしれない活用が進むのかもしれないで新たな課題も見えてくるんじゃないかなとい う, う。 でその際にやはりあの給料、まあ、先がき3年半ぐらいですけれども、それをまあ10年単位にまで広げてあげるとかですね、というようなことをやっていくと、あの面白いことになるんじゃないかなというふうに思いますこれ、えー、と水口先生に教えていただきたいんですが、えー、とこれま で, あので研究データの RDF 化を通じてデータ整備をされてきた、それによって、えーまあ、例えば予測精度の向上ができてきたということをおっしゃっていただきました、一方でさまざまな課題があるということもおっしゃっていました。この なんいうかそのバランスといいますかそのデータの整備には一つは投資として非常にやっていく必要があるけれどもさまざまなその難しい面もあるとこういうこのバランスについてどうお考えでしょうか整備の難しさとそこに対するリターンに向けて絶対に取り組めなきゃいけないという場面とそのる分も悩まれる部分もあるかと思いますが。 バランスって言われたのはおそらくその多分データ整備とかそういったところに投資したことがちゃんとこう成果が出てますよっていったところを示さないといけないっていったところが難しいっていう意図じゃないかなと思うんですけれども、まあ、確かにおっしゃる通りであのまあ その何のためにそれをやっているのかっていうことは常に意識しないといけないっていう部分は確かにあると思いますただあの先ほど先生もおっしゃったんですけどかなり大きなサイクルとしてそのデータ整備データベースの構築とそれから解析っていうのは一緒にやっていかないといけないでその大きなまあそのコミュニティの中でどのぐらい成果が出たかっていうのがしっかり評価できる、まあ、そこをしっかりアピールできるようなえっと体制を作っていけばこのデータ整備の部分 データベースを作るって言ったところにも相当の投資が必要だっていったところはやはり理解してもらえるんじゃないかそこのところをどうやってアピールするかっていったところがやはり大事かなというふうに思いますこれえっ、ー、とせっせ先生えっ、ー、とまあインフォマティシャンとかデータベースの人たち一緒になってやっていくあそこの難しさもあると思うんですつまり目標をどう決めてどこを目指していくかチームとしてどう運営していくかこれの難しさ あるいはこ う, こうしていくともっと良くなっていくな何か成功例あの時点たようなものございます、ねえっと、データベースと解析をする人っていうことですかあデータベースと解析する人は、えっと、だいぶ経路が違うので、えっと、データベースを作る人は、えっと、なんだろう人事ロームみたいなそういう割とあと い, いつもずっと、えっと、流れてなければいけないそういう場所にいるタイプの人。 がデータベースを真面目に作って真面目に整備をしてというタイプのえの で, でえっと解析をする人はもっと全然前線に行って営業マンに近いようなそういうようなイメージのところなのでえっと全くタイプが違うのでそれは一緒くたにもできないですしチームとしてはそれは組む必要は絶対にあると思います。チームを組んで一つの目標に向かって進んでいくときにうんやっぱり目的皆さん の, その考えが全然違うといったものがありますよね。 はいえっとまあ、チームを組むときに目的はもちろん違いますし、えっと、多分、データベースの人は10個に十0個のあるいはまあそこまでいかないかもしれないれすい5個、10個ぐらいの、えっと、プロジェクトに関してデータベースを 守, 守る人という感じになっていて、えっと、そういう人が多分3、4人で、えっと、それぞれ、えっと、24時間動いていないといけないものなのでデータベースというのはあのつまりあの日頃動いても誰も何にも文句がないですけれど動かなかった瞬間に文句を言うタイプのものなので。<笑> えっと、34人ぐらいがデータベースのチームを作って運用しているそれはプロジェクト複数に対して関わっているっていう状況になっていてで、えっと、解析をする人は実験近いところで1対1もうこのプロジェクトに張り付いてそれだけを解析をするそういう感じになると思うんですねなのでチームとしては解析とデータベースがチームなんじゃなくてデータベースチームを作って、うんえっと、解析実験チームを作ってそれで回るんだというふうに思っています。 え、黒川先生強く頷かれていましたが、何かご意見がありますか。あのまさにそう思います。あのそう思います。で、あのデータベースのところ、今人事労務っていうのはすごく分かりやすかったなと思うんです。けれども、あのやはりですね。データベースってものすごく専門的な領域であるし、専門的であると同時に、えっとありとあらゆる知識を要求されるような場所でもあるとは思うんですね。で、従ってそういったところをですね。たと例えば何か？ 各プロジェクトごごとととにこうそういうういいチームをです、ねえーとえー、作っていくっててくくす大変なことだと思うんです、ね、やはりあのやっぱりそういうのって中央集権的にですねどこかに大きな組織があってそういうところに、えー、とデータベースの人材がギュッとこう固まってですねでそことはそこがハブになっていろいろなプロジェクトとちゃんと連携できるっていうような体制を、まあ、きっちり、まあ、世界はそうなってると思いますけれどそういう形が作っていけることができればいいなというふうには思いますけど。 ありがとうございました。そろそろ時間もお迫ってきました。ちょっと短い時間で大変申し訳なかったんですが、えっ、ー、と最後あの伊藤先生にこのセッションのまとめについてお話しいただければとお取りますがいかがでしょうか。<笑>はい、えっとあの三口先生からはあのデータをつなぐということの有用性を非常にわかりやすくお話をしてもらえたような気がします。でまさにそのデータをつなぐ る形で貯めてくるということが、まあ、この TPP が多分10年間やってきたことだろうと思いますが、えっと、その貯めたものはやはり上手に使われてこそ難保のものであるということでやはりその貯めてつなぐそこからま使うっていうところに少しずつあのシフトしつつあるのかなという印象を持ちました。 でそうするとそのためにはやはりそれに必要な人材と体制、まあ、その人材の組み合わせ今言ったようなそのチーム構成みたいなところかもしれませんが、まあ、そういったものを作っていくことになるんだろうなという、まあ、そういった思いをちょっと強くしました。であの私個人的にはやはやりこの まあ、この21世紀始まる頃からゲノム科学みたいなものが出てきてこれまさに今でいうデータドリブンのサイエンスなんですけれどもそこで夢見てみたのはもうまさにス戸さんが出されたようなサイクルあのサイクルでもいいんですけど上向きのスパイラルと捉えたいところがあるんですけどもまああのデータからそれを解析することで出てきた仮説でそれがウェットの研究者が試してみたいというような魅力的な仮説が出てくる。 それが知識に高まったところで、その知識を持って改めてデータを見直すことで新しい仮説が生まれてくる。まあ、そうい う, ようなスパイラルをいよいよ実装できる時代に近づきつつあるのかなと、まあ、こういう印象を持ちました。で、そういった中からま非常に分かりやすいこうピークになるような成果がですね、まあ、我々の世代じゃないかもしれませんけれども、若い世代から出てきてくれると、あのまたあのサイエンス変わってくるのではないかな。そのような印象を強く持ちました。 その一方であの実はこの NBDC も予算に限りがありますのでバイオの中でもきちんと手当てができているところってやっぱりまだまだ少ないそういう印象もあります。まあ、しかしこの10年間この統合化のためのいろんなノウハウをですね NBDC あるいは DBCLS は蓄積をしてきておりますので、まあ、ぜひそういうものをバイオの中の隅々にまで解き放っていただいてこの統合の輪というかですねそれを広げてもらいたいなと思います。 でそこから先が黒川先生おっしゃったようなバイオのデータを外に向かって解き放つということとですね解き放つと同時にまた外のデータをバイオに取り込めるような、まあ、そういった仕組みができてくることがバイオサイエンスも発展するでしょうしそのバイオサイエンスの周囲のサイエンスにも波及効果を及ぼすことができるのかなというような形でなんとなく今日のお話を聞かせていただきました。 じゃあそれに向けて NBDC これからどうすればいいのかということについてはまたあいろんなところでご意見を伺いながらその中でまあ例えばこの TPP をどのように進めていくかということをまあ考えていければなというふうに思いましたありがとうございましたちょっと時間があまりに足りなくてあの十分な議論ができなかったところあります大変申し訳ありませんただまあご発表いただきました黒川先生水口先生先生等もありがとうございましたではこのセッションはこちらで終了させていただきます。